それでは今日の計算基数学1の授業を始めたいと思います。で前回は主にその一変数多項式のフォーナー法と、まあ、その応用について扱いましたで。フォーナー法による一変数多項式の評価とそれからフォーナー法のアルゴリズムについて説明を行いました。なお計算量の評価についてはあのその講義の後の演習 で皆さんに問題を解いいてもらいましたそれからあ と,、えー、と法な法の応用としまして比不、えー、整数の二進十進変換、えー、それから、えー、と小数や分数の二進十進変換について、えー、説明をしました。で今日はその第2章の残りの内容としましてあの多項式や多倍調整数の乗算などについてあの話を進めていきたいと思います。 まず、その上に入ります前に、前回の組み立て情報とコーナー法について1点補足しておきますと、この組み立て情報ですね、このコーナー法とも言ってもいいですけれども、これは実は、この情報の章も同時に計算しているというところに注意してください。で、これは前回のフォーナー法を説明した際の例題ですけれども、 まあ、多項式 AX を 5X4 乗プラス 3X3 乗マイナス 2X2 乗プラス 8X マイナス10としましてで、まあ、X0 を10としました。でえ、まあ、組み立て情法では、えっと、この AX をですね X マイナス10で割ったあの、うん 常用というのが実はこの ax の x に10を代入した値で評価されるということを言っているわけですけれどもで、えー、と実はこのですね組み立て情報の際にこの赤枠で囲った部分というのが実はこの ax を x マイナス10で割った際の小になっていますで、えー、とそれはあのこの 赤枠で囲った部分 の, 上のあ右側ですね右側の方が工事の章になっておいてこの場合ですと章、えー、が 5x3 乗プラス 53x2 乗プラス 528x プラス5288ということになっておりましてでうんとまあちょっとこの場テはですねちょっと時間の都合でこれがなぜその章になるかというあの詳しい説明は省略しますけれども一応その あのコーナなー法を行うことによってあの実はその組み立て情報による乗与だけでなくて小も同時に計算できているという点があの一つのポイントです。ですのでと、まあ、今日ちょっとあのこれからあの多項式の序談なども行いましてその辺の計算量の話にも触れると思うんですけれども、まあ、そういった意味であのこの あの組み立て情報ではまあ悪コの多項式が x マイナス a というちょっと特殊な形の一次式ですけれどもまあそういう例に限るとまああの上位だけでなくて小も効率的に求められるという意味でまあ優れたアルゴリズムであると言えると思います。で一応あの注意しておいてください。それではあの今日のあの本題のですねその多項式や多倍調整数の乗算というところに入ります。テキストを持っている人はあの二十一ページの と終わりの方から始まっていますのでそちらも同時に、えー、確認しながら進めてください、えー、とまず最初に扱うのは一変数多項式の乗の算ですで一応今回はあのこのようなあの例題を持ってきました、えーとまあ、LX、x b x とも整 数, 数係数の多項式なんですけれども AX はあの3次の多項式ですね。こういう形で表されております。それからあと BX は1次の多項式で、まあ、やはりこういう形であの、えー、きっと係数が当たられているものとしましょう。で、えー、この時に、えー、皆さんこれまでのですね、そのまあ、数学をやってきた中で、その AX と BX をまあ筆算で計算しなさいって言われたら、まあ、こういう形であの計算すると思うんですけれども、 まあ、あのまず AX の係数をこう上の方に並べてで BX の係数を真下の方にあの並べて一応その各次数ですね次数の項を揃えておきます、えー、と右側からえと定数項 X の1乗2乗3乗というふうにこう係数を並べるわけですねであとはあのまあ 整, 数です整数やのなど の, その掛け算と同じようにその各その項を のの係数ををけたものをこう下にに順番に書いていてて最後にえこの各項の次数ごとの項のですね計算結果をの和をとってえとこの下の行にありますようにえこの場合はうんとまあ4次の多項式になりますけれども4次の多項式の C4 から C0 という係数が得られると思います。 でえっと、基本的に、とまあ、ここで説明します、一番基本の一円セタ公式の乗算のアルゴリズムは、まあ、あのこの我々の筆算をそのままあのアルゴリズムにしたようなものです。で一応、アルゴリズムの形にすると、我々がの普段やっている計算がどう表せるかということを知っておくことも、まあ、あの有益だと思いますので、えっと、アルゴリズムの形で書いておきます。と入力としましては、AX と BX ですね。で えーとまあ、復習ですけれどもその こ, のこの授業であの入力の多項式を表す際にはその例えば AX の, 係数 AX の場合ですとあの AX の係数を定数項から小柄 の, の順に並べてカッコで括弧でくくったものとしてこう多項式を表していることに注意してください。でと、まあ、BX はえーと M 字の多項式で AX は K 字の多項式と。 という形で、入力しておりますで出力としましては、えっと、この Cx を出力すると。Cx は、うーんと、まあ入力の多項式があの K 時の多項式で M 時の多項式ですから、出力の多項式の次数は、まあ、K プラス M なわけですね。で、えー、いう形でこう出力をすることにします。で、えー、であとは、1行目から順番に、えー と書いておりますけれどもまず1 行, 目の1行目のステップでは、えー、これは出力のですね、Ci ですね、係数を一応0で全部あの初期化しておきます。で、えー、と2番目が、その、上段 の, あの主な部分ですけれども、えー、とこれはあのループが二重になっていることに注意してください。と最初に i に関するえーとループがあって、 で, で次に、えー、その中であの各あの J に関するループを回しています。で、えー、これはどういうことに対応しているかというと一応筆算の場合で考えてみます と,、えー、とこの筆算でこの AX に BX をかけた時っていうのはまずや最初のステップでやったことはですねここにありますようにその、えー、このの の BX の定数項の B0 にですね、この AX の係数を順番にかけていったっていうのがこの最初 の, あのループでした。ですので、まず最初のループではあの BX の係数を一つ固定して、その中で、この例えば今だったら B0 と A0、A1、A2、A3 というその AX の係数との掛け算を繰り返します。それが中のループですね。それが一回終わったら今度はあの BX の係数を取り替えて、 この場合は B1 にして、今度は B1 とあの A0、A1、A2、A3 の積を順番に計算していくと。いうことで、その、今説明しましたように、こちらですと、ごめんなさい、ちょっと見にくいんですが、ちょっと待ちますね。えっと、その中のループでは、その、各、この Y と BX の係数を一つ、え、ー BX そうですね BX、あこの場合は AX かな。えっ、ー、と、ちょっと今、このアルゴリズムでは表現逆になっていますけれども、えっ、ー、と、この場合は、AI が固定されてるんですね。AI 固定されて BJ を動かすということは、えっ、ー、と、すみません、さっきの説明とは逆なんですけど、このアルゴリズムの中では、AX の係数を一つ固定して、BX の係数を順番にかけるというのを中のループで繰り返しています。 で、今度はそれが1回終わったら、えっ、ー、と、AX の係数を1つ変えてで、また BX の係数を順番にかけていくと。いうことで、えー、それを、あの、AX の係数分だけ繰り返すと。いうことで、あの、ループが二重になっていることに注意してください。で、それが終わると、あの、最後は、この CX の係数を返して終了ということになります。ここまででしょうか。で、その計算量の見積もりなんですけれども、 えー、と一応ここではあの整数の加減上場をですね、1回の演算の単位とすることにします。で、そうしますと、まずま、ステップ1から順番に見ていきますと、ステップ1では、これは代入ですので、計算量には関係ありません。問題は、ステップ2の部分なんですけれどもあ、あ代入は無視します。それから、ステップ2なんですが、まず外側のループですね。 えー、i に関するループは、えー、これ、i が0から k まで動かしますので、えーと、繰り返しの回数は k プラス1回ということになります。でその中で、各 i に対して、その j の繰り返しが何回生じるかというと、えー、と j が0から m まで動かしますから、m プラス1回動かすと、えー、繰り返しということになります。で、えー、とその、 えー、i が0から k j を0から m まで動かす繰り返しの各繰り返しの中で行われている素則演算がここにありますように、えー、と加算が1回ですねそれからあの乗算1回ということで、えーとまあ、これがですねこの、えー、この一元セタ公式の乗算の中で行われている、えー、と則演算ということになりまして、まあ、この合計を取りますと えーとまあ、2っていうのはこの加算1回、乗算1回ですね。この2に、えー、K プラス1はこの i に関する繰り返しの回数。で、それの中で、えー、M プラス1は J に関する繰り返しの回数と。これを全部かけますと、えー、とこのここで現れる乗算のあの指則演算の回数が2る k プラス1る m プラス1になるんですが、まあ、これをラジオで評価すると、あのオーダーの KM ということになります。で、 ここまでいいでしょうかまずこのようにして計算量の見積もりを行っていますで、えー、と次に必要なことはその計算量から何が言えるかっていうことなんですけれどもその先ほど見たようにそのこの上段の計算量がオーダーの KM ということは何だったかっていう と,、えーとえー、K が A の次数でで M が B の 時数ですのですの演算回数はその ax と bx の次の数の積に比例するというのがまず一つポイントになります。えっと一応あの前回までにですねこの一変数多公式のその加算の計算量っていうのもやったと思うんですがあの加算の計算量っていうのは確かえとこの ax と bx の次数のえとまあどちらかか 高々かか大きい方ですねのみに比例するということだったんですが、えー、と乗算になりますと、その計算回数っていうのが、計算量っていうのが、まあ、あの乗算かける多項式の、まあ、実数の積に比例するという点に注意してください。で、えー、ともう一つ、えー、と注意点としましては、あのー、今出した計算量っていうのは、その指則演算の回数ですので、えー、と実際に例えば、あのー、この係数に多倍長数が入ってきた場合に、 それがそのワード単位のあの計算量としてどうなるのか？っていうのはまた別に見積もる必要があります。えー、っと。もちろん、皆さんこう直感でこう的に感じると思うんですが、あのこのここに現れる係数がですね。まあ、小さいものよりは大きいも の, の場合の方がまあ計算量は計算はコストがかかりそうだっていうことはまあ気になるわけです。けれどもまあ、それは実際にこれから調べてみることにします。